ロイス DS への期待ということで、えー、私のほうからは、あまあ、常日頃を考えていることも含めて、えー、お話、あるいはご紹介させていただければと思います。あのこれはあのデータサイエンス共同利用施設、基盤施設、ロイス DS のパンフレットから取ってきたものです。えー、あごめんなさい。えー と先ほど藤山先生の方から詳しくですねこの施設の目的とかそれから成り立ちとかそれからどんなことをこうしているかということをご説明いただきましてえ大変ですねやっぱりこう歴史とともに発展してきたなっていうのが実感するところですね。でデータ駆動研究で研究者を支援する分野融合的な共同利用 共同研究拠点ですということがパンフレットの方にはあのさあのなっておりまして、えー、こういったあその研究拠点あるいは共同利用拠点というところのこ目的を非常にあの強く意識して、えー、取り組まれてこ ら, こられたんだなということがとてもよくわかります。で私はあのこのロイス DS のですね発足、えー、が確か2000 16年だったでしょうかあ、だったと思いますけれども、その当時から運営委員会、運営会議のですね、委員をさせていただいていて、でその頃からのお、まあ、先生方の、あるいはスタッフの皆様、それからあ研究開発を進めている先生方のお取り組みを見させていただいたようなことで、え今日はあそういったことも含めて、えー 少しご紹介できればなと思います内山先生の方からはですねこの施設の大学研究コミュニティとの非常に大変な分野との連携だったりそれがですね実際にはデータ共有支援とそれからデータ解析支援それから人材育成という3つの柱ですねここに書いてございますけれどもによって構成されているということがご説明いただきました。 でその3つの柱というのは、民、えー、側の方に見ていただくと分かるように、えー、いくつかあの6つのセンターですか、によってこう担われているということが分かります。 えー、データの共有支援に関しては4つのセンター、それからあゲノムセンターとデータ同化研究支援センターはあーその解析の方の支援、そしてデータ同化研究支援センターはいくつかの分野をまたがった支援センターとして、えー、活動されているということです。で大変ですね、この分野データサイエンスという分野が非常に大きくその 時間短時間に大きくなってきたっていうことは皆さんあのご存知だったと思いますし先ほどの藤山先生のお話にもあったところなんですけれどもこれをあのこれあの野水先生に私はあの使わせてくださいとお話をして。えーあの ご紹介するものなんですけれど、これもあの藤山先生の方からもですね、詳しくご紹介いただきました。で、これを拝見したときに、まあ、なんて美しいんだろうというふうに、えー、思いました、えー。今までの第 1, 1期から、今はあ2022年ですから、ここら辺になりますでしょうか、第4期に入るまでのさまざまな取り組みが、あ一つ の, その帯というか、流れといいますか、ストリームになって、 で構成されている組織化されているということがここに非常によくわかります。 でデータサイエンス共同利用基盤施設、ロイス i s d s が始まったのは、ここに書いてございますように、やはり、えー、2016年からです、ね、始まったということで、えー、公募型の、まあ、研究自体はです、ね、融合研究プロジェクトとして、前々からあったものが公募型研究という形で、外とつながる形で研究を進められていくということ。 でまたあー、支援事業としては先ほどあ の, のパンフレットにも書いてありましたようにデータ共有支援事業と解析支援事業という形でこの6つのです、ねえー、立場から支援をされているということそしてさらにもう1つはあ人材の育成というところに非常に力 を, ささ力を注いでおられるということがよくこの中で分かります。 それを取り巻いて本部の方とかそれから戦略企画の本部の方とかっていうところもこうあの強くされてきたということで運営側とそれからこのデータサイエンスのその施設を支えるそ の, その前の10年約10年間ぐらいが非常につながりながら 確固たるものができてきたんだなというふうに思って改めてですねとても新鮮でしたしその先生方のご努力だったりご尽力というものがこの表の中に非常に詰め込まれているんではないかというふうに思いました。 でちょうどですね2010年頃だったと思いますが、先ほど藤山先生のお話にもありましたけれども、この辺りにビッグデータというような名前が出てきた、その辺りをちょうどちゃんとキャッチをされた形で、データ中心のリサーチコモンズという事業が立ち上がり、これが大きく花開いてきたというところだと思います。で これからこの第2部の方では活動を実際に進められている先生方に成果がいろいろと具体的にご説明あると思いますけれども私もデータサイエンスに携わる一研究者として常日頃からすごく大事だなと思っていることをご紹介しながら今のそれを振り返りながらですねこのロイスとの取り組みともちょっと 思いいいいいを馳せななががららごご紹介していきたいなというののこれからのお話でございますでデータサイエンスに求められる要件ってここに書いてございますけれども、まあ、データサイエンスをするにあたってこの分野が発展していくためにはいくつかの要件があるだろうなと、まあ、常々もうだいぶ前から思っていましてで そ, の中ではあその中で4つの要件を私としてはあ、まあ、以前から挙げているんですね。 1つ目は、えー、聖地で信頼性の高い巨大なデータセット、データセットそのものがです、ね、非常に、ね、このサイエンス、データサイエンスを発展させるためには非常に大事であるというふうに考えています。でいくつかの分野では このデータセットをどうするかということがですね、非常に問題になっている分野も実際にはございまして、データはたくさんあの集められているということもあるんですけども、どうやって使ったらよろしいかとか、どういうふうにその処理をしたらよろしいのか、あるいはそのデータセットそのものがどういう、えー、特性を持っているのかということが、きちんと分からないデータセットというのは、まあ、世の中にたくさんあるわけです。でえー例えばあ まあ、この4つの要件の中の1つ の, この第1番目の巨大なデータセットというのはそのサイエンスをデータサイエンスというサイエンスを進めるためにはやはりどうしても重要だなというふうに思っておりますのでその例をお示ししたいと思いますがお示ししたいいと思います、えー、それからですねもう2つ、2つ目というのは、あのイシュー。 全然種類が違っていて、なおかつ巨大なデータから新しい情報、データそのものというよりは、そこからそこに何かしらあの付加価値のようなものをつけた形での情報ですね、インフォメーションを獲得するというよう な, あな流れといいますか、アプローチというのが非常に大事である。 ここの2番目はですね、えー、皆さんあのもうあのすぐにですね、えーこう、イメージができるようなさまざまな手法だったりそれから機械学習はこ こ, からここにはもう本当に必須でありまして不可避のような状態に今ではなっているということも少しご紹介したいと思います。 もう皆さんこれはあのご存知のことだと思います。それから新しい用途や活用法を提示するということも実は本当は大事で、あのデータがあるからといって、あるいはデータから出てきた情報があるからといって、それをどういうふうに活用したらよろしいのかっていうことも実は示していく必要があるのではないかなといううに考えています。えー、例えばですね新しい分野を開拓して、その開拓したあ分野がどういう意味を持つのか。 あるいはその得られた情報をどういうふうに適用していけば新しい成果が上がるのかというようなこと、それからまた新しい記憶というふうにここに書いてありますけれども、データと情報の活用によって人間そのものの在り方自体もですね実は変わっているのではないかというような指摘もあります。といいうので、まあ、新しい用途や活用法を あるいはその影響というものを提示していく必要があるだろうというふうに考えているわけです。で4番目は、まあ、こういった巨大なデータとか巨大な情報を自由自在にこう使えるようなシステム開発。これはどちらかというとハードウェアソフトウェア合わせてなんですけれどもセンサーそれから計算それから人の 人が入っているその双方向の情報通信ネットワークや、その情報通信ネットワークをハンドリングしたり、それから使っていくのに、非常に使いやすい、あるいは直感に訴えやすいような、そういったシステムというものを今後、考えていく必要があるでしょうし、そのデータのアーキテクチャの 4V と言われてい 4V と言われてますけれども、量と多様性と速度と、正確性が求められるような、そういったアプローチ。 というものが非常に大事だろうとで、いくつかこの4つについてはですね。もう皆さんは、まあ、あの？ イメージができることだと思いますけれども例えばずっとあのこれはあ私自身の個人の研究の方で、えー、やってきたそのことからあ考えている要件ではありますがおそらくうそのこ の, の施設の中でもこういった取り組みというのが随所に示されていてでなおかついろいろな成果が上がっていることを、まあ、あの上がっていることだと思いますので、まあ、それも今後あの合わせて考て、えー あのご発表の中で少し思い出していただければと思います。で、一つ目から少しご紹介していきたいと思います。まあ、どんなその有効性っていうのが得られたああかということをちょっと経験とそれから今やってることも少し含めてご紹介しながらあこんなあのことは非常にやっぱ大事じゃないかということをご紹介していきたいと思います。 1つ目の巨大なデータセットっていうものを作るということなんですが実はですね j a m s テックに私あの去年の3月までおりましてでそこで、えー、地球シミュレーターっていうのはそこにはスーパーコンがあるんですけれどもその特別推進課題というのの、まあ、運営みたいなことをやっていたわけなんですがその 特別推進課題の中で、えー、地球温暖化施策決定に資する気候再現予測実験データベースというのを作りましょうということを、まあ、お願いしてですね、えー、これはいろいろな方にご協力いただきながらここにおられる高山いずさんだったりそれからか今現在環境研究所国立環境研究所の木本先生だったりに中心になっていただいて、えー、このデータベースを 地球シミュレータータ上で作り上げましたでどういうものかといいますとですね、えー、皆さんご存知のようにお地球温暖化4度を上昇した将来気候になった時にどんな気候の変化が気象の変化があるのか気候後の変化があるのかということを、まあ、調べなくてはならないわけなんですけれども それまでといいますか、このデータベースの前はですね通常、ここに見ていただくと分かるように、ワ、え、ン、ー、メンバーで、まあ、一発計算をやって、そこからどんなあ現象が起こっているかということを、まあ、導き出していたわけなんです。ですが、実際にはあ こ, のです、ね、このメンバーを もっともっと増やして、えー、バラエティーを、要するに、えー、その現象の分布というものをですね、えー、もう少しそのテールの部分まで表していく必要があるだろうとい う, ふうなことは昔から言われてたんですけれどもなかなかそれが出来上がりませんでした。 でななかなか出来上がらなかったというのはどうしてかというとやはり1つは計算機自身のパワーが追いつかないということが1つの理由でしたしまたあ こ, の再これは再解析データと申しまして、えー、過去の事例まで遡って、えー、検証しながら予測をしていくわけなんですけどもそういった 非常にたくさんの手間がかかるというようなことをみんなで協力するというその環境がなかったんですね。ですので、この当時創生プロジェクト、それから気象庁の皆様、それからそれに大取り巻く研究者の皆様のさまざまな方々のご尽力と、それから私たちの JAMSTEC の地球シミュレーターこの特別推進課題に携わっている人たちもこの中に計算の 最適化とかそれから非常に適応できるような環境を作るというようなことで非常に密に協力いたしましてこのデータセットを作ったわけですでそのデータセットというのはここを見ていただくと下に見ていただくと分かるんですけれども今までは1メンバーだとスカスカなわけですねだけれど4度の世界、まあ、オムダンから進んだ時点でのこのテールの部分が見えるようになってきたというわけです でこのデータセットはあもうおです、ね、2014年、6年ぐらいに出来上がったものなので5、6年前なんですが、とても皆様にあの 今, 今になって使っていただいているというような状況になりました。それはどうしてかと申しますと、やはり温暖化が進んでも、そのまあ、ここ、あまりあの申し訳せんけれども、まあ、そう進んだ場合の 60年間の約から90メンバーもやっていますので、654の5400年間の事例を積み上げたわけなんですね。そうすることによって、その時間の変動と、それから現象の変動というのが表されるようになった。ですので この巨大なデータをどう使うかということは、まあ、これからも考えられていくわけなんですけれども、一つは、あのこれ、高山さんから、あのー、に示していただいたのは50、今までは200年に1回ぐらいの最大クラスの高潮というものが考えられるといわれてたものが、50年に1回は起こりそうですよと。 温暖化が4度進んだときには150、まあ、年から200年に一度と言われていた、あここではまあ第2ット台風クラスの高潮というものが50年に1回起こりますよということがかなりのタクシカらしさで言えるようになった。でこれはまあデータセットがあるからこそ言えるような話になっていまして、やはりデータというものが、まあ、あ, の あ, るてある方針に基づいた形できちっとそれから、まあ 自然だとすればですね、えー、環境というようなあの自然の世界であるとすれば、それをもう包含するような形で、えー、作られていくということが非常に大事だなということが、まあ、は見て分かるわけです。でまあ、2つ目の要件なんですけれども、異種あるいは巨大データから新しい情報を獲得しましょう。 これはもう皆さんが非常にあのもう精力的にどんなところでもやられていることなんですけれども例えばこの真相学習を使うデータがたくさんあったら真相学習を使いますというと私がこれまで取り組んできたその環境問題の中での使い方というのに関してはもういろいろな取り組みがされ始めているところです。まだだこれといっったたた、ね、非常にジャンプアップしたようなの取りり組み これから出てくると思いますけれども、1つはあ今までのお深層学習を、まあ、環境とかそれから温暖化の変化あによるその気象の変化というものにえ応用する仕方というのはいくつも提案されておりまして、これはあ2019年。 もものなんですけれども例えばですね、えー、このにゃんこだったり犬だったりの顔をあ識別するようなそういったパターンクラシフィケーションパターン分類は、えー、っと気象のこれはあの大気の方の流れ場なんですけれどもそこの色さまざまな特徴というところに応用できるだろうとかそれからレゾリューションがですね変わって でラワサレ特徴の質が変わる時にはそれをお統計的にダウンステイスケーリングしたりそれをブレンディングしたりすることによって新しい、えー、情報を 気, 候あの気象の方あるいは気候でも得ましょうとか、えー、それから ビデオプレディクション、まあ、あの動画ですね、動画 の, 一番あの時間が発展する様子からあ真相学習で、ショートタイムの予測をしましょうとか、それからあ言語のトランスレーションからは、えー、時間系列の、あのー 変化といくつか全く違うこれまで開発されてきた種類深層学習の手法が気候というところに気候や気象や地球環境というところに応用されようとしています。 で私もあの中西先生とご一緒に し, し, しているアプローチとしては例えばですねいくつかのデータ全く違うデータを混合して新しい情報を得ましょうという得られないかという試みをしています。一つは画像データから それを学習をしてテキストデータの文脈に結びつける研究とかあるいはテキストデータの羅列時間的な羅列からイベントを抽出すると自動的にイベントを抽出するようなものとかそういうことができないかというようなことをしています。 でもう一つはですね、これは小山田先生京都大学の小山田先生とお話ししている話なんですけれども、えー、実際に真相学習というのはでビッグデータからあを使って新しい情報を作るには非常に大事なんですけれどもやはりその中身がですね、どうなっているのかと。 いうようなことをおがわからないと、私たちは実はアクションするのに非常に大変なことになるわけですね。その因果推論というものを、まあ、動画通常の間にですね可視化の手法を入れて、その因果推論ができないかということを、まあ、試みようというふうに話している部分です。でグレンジャーコーサリティとか、あるいはあごめんなさい。 とかそれからコンバージェントクロスマッピングといったような手法がいくつかありまして例えば左側のグレンジャーコーサリティというのは、まあ、経済学 の, 方の分野で発展してきた、まあ、理論ですねそういったものを 可, 可視化の画像処理と合わせて、えー、因果推量ができないかみたいなことのこう を, を、まあ、考えたりしているわけです。 でですのででビッグデータというだけではあのブラッドそれから学習という、まあ、不可避な手法だけではなくてそこがどうその中身がどうなっているかっていう理屈が分かることがあやっぱりどうしても大事でその理屈が分かることによって でどこにどういったアクションができるか、あるいはそれが有効なのかということがわかるだろうというふうなことで、えー、この辺りのことをやっていきましょう<笑>みたいな話にもなってございます。これも一つのその新しい情報を得ましょうというところのところでもあると思います。でもう一つ、新しい用途や活用法を提示するというのも大事なことなんですね。で こ れ, これも非常に今、話題になっている、ちょっと場合にも非常に話題になったんですけれども、あもうあの方程式解かないんですということで、えーまあ、そういう言い方をすると、ちょっとセンセーショナルですけれども、データを集めたら、そのデータからあ方程式権を出しましょうという話が進んでおります。 でこれもやはり学習を使うあの学習機能を使うわけなんですけれどもまあそれによってここに書いてありますようにデータからあその何らかの発見をしていくというようなことをまあ、としすることができる新しい分野がありますよとかですねそれからあ経済学の方ではあ 法律、それから社会それから経済そのものだけではなくてさまざまなアプリケーションやテクノロジーがこう関係した中で、えー、その経済というものをどういうふうに考えていけばよろしいのかというような新しい分野のですね帯同が見られるようになりました。 これは19 2015年のからの書籍からの方なのでもう、もうかなり前からやられている問題ではありますけれども、さまざまなところに応用がされています。 で皆さんもご存知のように今の話題になっているメタバースですねでそこにデータだったりその処理の仕方というものは必ず入ってくることになるわけで今これがもうあの、まあ、日本はかなり遅れていますけれどもかなりの投資がされているということが言われているということが 近,、まあ、近日の日本経済新聞でも指摘されてございました。 まあ、こういった形で、どういうデータ、巨大データ、あるいは学習、それをから出てくる情報というものを、どういうふうに使ったら何ができるのかということを、まあ、提案したり、あるいは見せていく、あるいはこんなことができるんだよということを示していくということが、今後は非常にやはり大事になってくるんではないかなというふうに思います。 まあ、技術としてはシステムっていうのは非常に大事で、例えばインテルの方ではハイパフォーマンスデータ分析というのを非常に評判してございます。AI と HPC、ハイパフォーマンスコンピューティング、スーパーコンピューティングの世界ですね、それをどうつなげていくかということが非常に高くいろんなことが言われていますし、IBM では、えー、その AI やそれからライフサイエンスに、えー、特徴を特徴けたような形でアーキテクチャをー開発していこうという意識が非常に明白になっています。ですのでこういうようなアーキテクチャの中を備えた上で先ほどお見せしてきた1・2・3というのが進められるということになるしそれが非常に大事なんではないかなというふうに、まあ、常々、ね、思っている次第です。 で、この頃のですね、私はあの研究と教育、それから社会っていう の, の関係が、ものすごく、まあ、あの、柔道的というか、変わってきてるんだなっていうふうなことを、いつも考え、考えさせるっていうか、感じる機会が多くなってまいりました。で、研究と教育、まあ、ここの施設でもそうですけれども、まあ非常にですね、あの。 進められていていなおかつ施設のその編成にも明らかなようにすごくシステマティックに非常にあの戦略的に進められているわけですところがですねこの社会の方がものすごくう、まあ、あの大規模にあるいはあ流動的に変化している。 でイノベーションっていうことでもそうですし、えっと、共同とか協力とかっていうような部分でもそうですし、まあ、人材という意味でも、あの社会と、それから教育と研究という2つの側面からが、まあ、これ3つ の, その三つどもえで矢印書いてあります、ね、けれども、どっちかっていうと、この研究と教育と社会というところの、 行ったり来たりだったり、その両方の行ったり来たりだったり、あるいはツールの行ったり来たり、だったり人材の行ったり来たりかもしれませんけれども、これ非常に流動的になっているのではないかなというふうに考えます。でそれはどういうことかといういいこことととととか必要な時間 それから求められることと、まあ、速度みたいなものがあまあ均衡したりやまあ競合したりしてるんですね。で、どのようなこの三つの三つどもえの関係の中から、どのような純最適化を生み出すかっていうのが、今後非常に大事になってくるんではないかなっていうふうなことをよく思います。つまりですね、研究と教育で必要なことと、それから社会から求められる。 社会からの方の求められることとか速度の方がずっと早いんですね。で、ちょっと待ってくださいと言いたいんですけれどもその、そこにちょっと待ってくださいだけでは済まないんではないかなというふうなことを、まあ、どこかに皆さんも<笑>の心の中に置いておいていただく必要があるんではないかなと、この頃あ思ってございます。で、そういったことを踏まえて、えー、期待なんですけれども、1つは、 まあ「世界の中の日本の」って書いてありますけれども、えー、とこの頃ですねあんまりいろんなところで「世界の中の」とか「日本の中の」とかっていうことはあんまり聞かなくなってしまいましたのでちょっと寂しいので、えー、ここに書きましたでここの施設はデータサイエンスの中学として、まあ、こ, のこれまで以上に強力な権威やきを図っていただきたいまた担っていただきたいと思って、まあ、多分あのそういうふうに発展していただけるんだと思いますけれども、まあ、そういう期待が非常に大きくあります。 もう一つ。 で先ほど、社会と教育、研究というところの考え方を言うと、やはり組織とか、個人としてのユニークさとか個性みたいなのをまあ光らせていただく、これはもうもちろんなんですけれども、国内外の社会との協働とか協力とか、それからもしかしたら分担なのかもしれませんけれども、こういうことに対して、時間の進み方とかですね、求められ方というのが非常に変わってきたりしていますので、そこに中に1つの会、 今でも施設の方では一つの会をお持ちだと思いますが、その一つの会というのを示していただけると、私たちもなんかあの安心して研究、教育に携われるし、また社会から求められるロイス DS になるのではないかなというふうな期待を込めて申し上げたいと思います。以上でございます。ありがとうございました。